マザーズ・ブエリング来ました。ここから回しちゃおうかな。なんで手を離したら、スキルチェック来るのさー。邪魔にならないように、固有いっちゃう手をの投げてきそう。投げてこないかな なんとか諦めてくれた。 投げてくるあれ戻っちゃった チェイス頑張ってくれてるねー。キングちゃんイけてるよー あれキングちゃんからメグちゃんに浮気症のハントレスだねーこの発電機を気にしてるのかな かけさせたくない感じだね一発は入れに来るはず来たねーファースト突っ込んでくるの っさっきの発電機に戻ったかな。発電内数、猫がチラチラしてるんだよねー。 ノーワン持ってるのか気になるところだねおっさんを押してあげろえつけてからお願いするよおっけーまっすぐ来るこっちに来るかな救助したから戻っちゃった メグちゃんありがとうレくんじゃないわよそやトンネルするよねいたはないかー起き上がってもゲート開いてないから逃げれないねー ここのフックには釣らせないよあれ他にも近いのあるそこにもあったのかあオの回収行ってくれないか ゲートは開けとかなきゃねキングちゃんが来いって言ってるねガチキャンだからみんなで助けに行って助かるかどうか ちゃんありがとう僕はまだ出るわけにはいかない体を張ってくれたキングちゃんを助けなければいける うーん、おじさん悩んじゃうな。無傷なのは僕だけで二人負傷両方かばいたいけどおじさん分離しないからな。ハントレスに一番近いのは、僕。バベチリ持ってるなら、キングちゃんか僕を釣りたい。メグちゃんはむつり目だから次が、ラスト。キングちゃんは筋肉すごいし、きっと避けれるはずだから。レディーファーストでメグちゃんだねー。 通させないよ。やっぱり急に組み惚れちゃうねー。 Thank、you